論点はそこなの盗んだものはさっさと返しなさい。どうも、政治いろいろの学部です。2012年に、韓国人窃盗団により、長崎県の対馬の観音寺から仏像が盗まれた事件。韓国の手法がおかしいのは、慰安婦の件にしろ、徴用工問題にしろ、 分かりきっていることではあります。それでもさすがに今回の韓国検察、仏像の審議についてはこれ以上争わないの見出しには論点そこじゃないと突っ込みを入れてしまいました。中央日報が仏像盗難事件について、これまで仏像は偽物としてきた検察、韓国の不足さの本物との主張を認める方針であることを報じています。 中央日報の記事を引用します。韓国窃盗犯が津島の観音寺から盗んで地獄に持ち込んだ高麗近藤観世音菩薩座像に対して、韓国検察が審議についてはこれ以上争わないと明らかにした。デジョン交際民事第一部が15日、春ュ南チョ蘇山市の不足さが韓国政府を相手取って起こした。 有体動産引き渡し控訴審を開く中で、検察が、近藤仏像と血縁文、仏像が制作された目的を書きつけて、像の中に保管した文書の審議に対して、これ以上争わないと明らかにした。1330年、不足差でこの仏像を制作したという文化財庁の鑑定結果を受け入れることにした。検察は今年7月の裁判で、 韓国の窃盗犯が2012年この仏像を盗んで釜山港を通関させるときに贋作という所見を出した官邸委員を証人として申請し偽物であると主張した。しかし不足さ側は近藤官の菩薩座像は本物だと主張した。韓国文化財窃盗団は2012年12月に日本に渡り観音寺から この近藤仏像を盗んできた。仏像は高さ 50.5 センチ、重さ 38.6 キロで、1330年不足さが制作したが、その後略奪によって日本に渡っていたと推定される。一方、次の裁判は11月24日に開かれる。一審で裁判部は、仏像に高来国随州という記録はあるが、移転された記録がない。 として不足さの所有権を認めたしかし観音寺側は返還を要求していて控訴審が進行中なので仏像は現在テジョン国立文化財研究所に保管されている。とのことです。まずはこの件を整理すると1330年に韓国の不足さで仏像が作られた。その後1526年から対馬の観音寺で 大切ににされてきた2012年に韓国窃盗団に盗まれたとということです韓国の不足さから、対馬の観音寺に仏像が渡った経緯は分かっていません。観音寺側の言い分は、李氏朝鮮の仏教弾圧から保護するために対馬に渡ってきたとのことです。記録がないため分かりませんが、この記事にあるような和光による略奪によって、 日本に渡ってきたと推定されるような根拠はどこにもありません。仏像の状態が良いことから、金銭を払うなど、正当な手段で購入した可能性も十分ありますし、当時、津島からは、銀や真珠を引き換えに、朝鮮側からは、仏像や経典を譲り受ける攻撃が成り立っていたというのが歴史的な事実であります。証拠もなく、和光による略奪というファンタジー、でっち上げが 裁判の場でまかり通ってしまうのが韓国という国です。こうあるべきだという思い込みや、こうであれば自分にとって都合が良いという勝手なストーリーで法律をねじ曲げられてしまい、公正も信頼もあったものではありません。盗んだものは盗まれた人のところへ返す、ごくごく普通のことです。それができず、和光に落脱されたと根拠なく自分の都合に合わせて 嘘で事実をねじ曲げるこんなことはまともな法治国家では起こり得ません。韓国の司法は法律に照らし合わせて正しい正しくないで判断をしません。自分たちにとって都合がいいか悪いかで判断します。徴用工問題でも法的には日韓請求権協定で解決済みであることは明らかであっても反日カードとして都合のいいように 平気で国際条約をちゃぶ台返しし、個人の請求権を認める判決を出しました。このとんでも判決を出した党の判事は、建国する心情で判決文を書いたと英雄気取りのコメントを残しています。国と国との信頼関係を根底から覆すような重大な判定を、判事が法律によらず、感情を剥き出して出してしまうのが韓国という国です。後付けで、 何でもその場の都合でねじ曲げてしまうゆえに、政権が変わるたびに前大統領が逮捕されたり、在任中の責任を追求されてしまうのです。今回の仏像の盗難事件は、高額転売を目的とした窃盗団による犯罪です。窃盗団は懲役4年の判決を受けています。盗まれた像は、被害者である津島の観音寺に返すべきです。その上で、必要あらば、 正当な手段での韓国への返還を津島の観音寺と話し合うのが普通の国です。和光に奪われたとのでっち上げで返還しないでそのまま国ぐるみでパクるなどありえません。ここでも日本に対しては何をしても構わないという韓国人の基本理念が見て取れます。韓国も日本もユネスコに加盟しています。ユネスコの文化財不法輸出入禁止条約では 盗難された文化財は返還の義務を負うと規定しています。500年前に対馬に渡った経緯はわかりませんが、2012年に韓国窃盗団が転売を目的に盗んだことは明らかです。韓国は対馬に仏像を返還する義務を負っています。偽物か本物か、和光による略奪か否かは論点ではありません。盗んだものは返す。 これがユネスコ加盟国が批准している条約での規定事項です。津島の仏像盗難事件以降、韓国は国際的な信用を失い、2018年には建国1100年を記念して大高来展を開催しましたが、日本は愚かフランスや台湾からも文化財の貸し出しを断られています。こんな国に貴重な文化財を貸したら最後、 略奪されれれたとイチャモンををつけららてて文化財を刈りパクられてしまいまいす日本では世界的に貴重な文化財を見る展覧会を開催できても、韓国の美術展には世界の文化財が並ぶことはないのです。まさに自業を得です。そもそも韓国という国は文化財の保護が雑でずさんで適当です。韓国の国立文化財研究所の調査によると、 韓国の紙類の国宝、文化財の 56% がカビが生えるなどひどい保管状態であるとされています。また2016年にはそれまで日本に略奪されたカエセとイチャモンをつけていた高麗時代の石灯が実は1957年から韓国の国立中央博物館に眠っていたことが判明する珍事がありました。いかに韓国の文化財の管理が ずさんで適当なのかを物語っています自国の文化財を大事に扱わず、日本で大切に保管している文化財を闇雲に、和光に略奪された、豊臣秀吉に略奪されたと吠え立てるのが韓国式美術の楽しみ方なのです。とにかく、対馬の仏像に関しては返せの一言です。それ以外に言うべき言葉が見つかりません。